もう一つまた電卓みたいなのなんですけども、RPN 電卓。で、これは、ね、逆ポーランド記法、リバースポリッシュノーテーションっていうのを使ったんです。で私たちが普段使っている数式の書き方は、中置記法、インフィックノーテーションというよ演算子が非演算子の間に書かれます。例えば、8たす5かける3と、まあ、かけ算が強いですから、5かける3を先に計算して8を足しますよね。で、8たす5を先に計算した場合は、確保をつけます。 結構面倒くさいですね。不足が複雑です。これに対してはね、えー、必ず演算子は非演算子の後に書いて、非演算子は、えー、演算子の直近にある残ったらるえとするという規則を持つのがあるこういうふうに見てください。853×2 というのは、5と3をかける一番近くにあるのは2つの5と3ですね。5と3をかけます そうすると15ですから、8と15を足して23。じゃあ、下の計算はね、85を足す3かけるとこの足すはですね、8と5を足しますから13。じゃあ、13と3かけると39。こういうふうに、えー、RPN、工地規法を使うと、カッコを使わなくても様々な順番の計算ができます。で、RPN の計算は、えー、こういうふうに、 タックというのも、値を積んであると思うと非常に分かる。で、8っていうと8を積む。5っていうと上に5を積む。3っていうと3を積む。足すっていうとこの上の2つを足したものをここに積み直します。で、十5ですね。で、足すっていうとこの2つを取って23。で、8、5を足す3をかけだったら、8に積んで5を足して足し算して13になって、3を積んでかけたす。で、 こういうのを配列を使ってやることができます。さらにこういう感じなんですけども。えー、e っていうのと、あと、えー、足し算と掛け算を使う。e っていうのは今の積むっていう動作で。e8 っていうと8だけの配列。e5 っていうと後ろに5が積み重ねられます。で、e3 っていうと3が積み重ねます。で、丸る、掛け算っていうと5と3をかけたものに取り替わります。 で、アドって言うと、この2つを足したもので取り替わります。もう一回クリアすると無くなって、E8 っていうと8が入って、5を足して、アドって言うと13。から E3 で3を積んで、まるって言うと30。やってみましょうね。で、8、5、3。まるって言うと2つかけました。アドって言うと足しました。 クリアで一回空っぽになりまして、今度は E8 で E5 で、今度は足しましょう。後で足しました。で、また3を積んで、それから掛け算すると3です。で、こういうふうに RPN、工事記法を使って電卓を作ると、カッコがなくても様々な複雑な計算ができるわけです。これが動作なんですけれども、プログラムはどうやってできているかと見てみましょう。 さっきのグローバル変数となる。今度は値の並び、だらばるっていうグローバル変数を作るんですけども、これは配列です。そして、ええー、ある配列に対して、後ろの値を付け加えるとていうのはプッシュでしたね。A に対して A 点プッシュと後ろの値を付け加えることになりま逆に、後ろの値を取り出して返しちゃう。また元に戻して出すっていう方法もある。これは A 点ポップ。 このプッシュとポップを使うと、さっきの RP の連ンタが簡単にできます。見てみましょう。ダラバルは空っぽの配置。EX って言った場合はですね、このダラバルという配列に X をプッシュします。で、その配列が見えた方がいいので、ダラバル全体を返します。あとはですね、この2つの値をポップで取り出します。X と Y を取り出しちゃって、出し算したものをプッシュします。最後にまた配を使います。 掛け算はまた同じですね。ただ、プッシュするものは掛け算した結果プッシュします。クリアは空っぽにします。じゃあ、演習問題ですけども、RPN の例題このまま短いですから、動かしてください。で、動いたら今度は、引き算、割り算、上の追加。それからですね、今、えー、乗っている、 今3も計算したって、マイナス3にしたいっていう場合ね、この3をマイナス3に取り替えるっていう、ここだけ変更する演算、えぇ、ー、陰部。1等に対してインブするとマイナスす。それから今度はね、この2つを入れ替える、チェンジ。例えば5から3吹にあって、3から5吹きたい場合は入れ替えたいですね。それから、えー、5破5の機能クリアに対して、えぇ、ー、それを 全部の、まあ、機能を見せるとか。それから、演算は5を間違った時に戻すキャンセル。その他、好きな機能っというか、まあ、最初の方は優しいですから、やってみてください。演習用ですね。2要素の配列を2つ並べたものというのは、2×2 の行列として扱いましょうね。配列が2個あったらば、これはなんか4つあるわけですから、2、2行列だと思って で、例えば一般に ABCD っていう、まあ、二重配列は ABCD。で、これを使って 2×2 行列の RP の剤を作る。加減算、乗算を作ります。電池行列、逆行列も 2×2、まあ、なら簡単なんです。もしもやる気があったらもっと大きい 3×3 とか N×2 を作ってもいいとす。